皆さんこんにちは福岡役員にあるハートカイロ生体院です福岡市の皆様北九州市に住むあなたお元気ですかえ本日はハートカイロがご提案するコロナウイルス対策4つというテーマでお話しさせていただきますそれでは早速始めますえまず、えー、第一に外筋は手で顔を触らないというお話ですえ私がコロナウイルス対策で特に注意しているのが 顔を触らないことです外出時ですねえなぜ顔を触ると危険なのかこれあえて説明しますえ私たちは外出した際何かに触れています購入商品とか食品飲料ですねそれからドアノブ電車の手すりつり革エレベーターのボタンそれからお金ですねそしてその手にはウイルスが付着している可能性があり手で顔を触ると感染のリスクが高まります 話ちょっとそれますけれども私も顔を触る癖がありますでしかし、えー、無意識の行動ですのでこれを直す時は意識的にすす必要があります無意識な行動ですのでそして、えー、皆さんも知っているかもしれませんけれどもアメリカのテレビニュースでは医師が手洗いと顔を触らないことが感染予防に非常に重要だと説明しています。 つまり手から顔にウイルススががが移動し口、鼻、目とと接触感染のリスクが上がると言われていますこれは日本のテレビでも、えー、紹介されていますのでご存知の方も多いと思います。ただ分かっていても日常生活の癖なので何気に頬を触る顎に手を置く目や鼻をかくという動作は無意識にやっています。 ですから、私は意識的に触らないように注意しています。はい。それでは次、二番目ですね。マスクの使用前後に手を洗うです。はい、マスクをつけるときに、手が汚れていては全く意味がありませんよね。はい。そして、マスクを外すときも、表面についたウイルスを回避しなければなりませんので、耳のゴム。 から取っていいくととうことですねそしてその取った後も念のために手を洗うということです。マスクをつける時マ ス, クをマスクをつける前に手を洗うそれから外した後も手を洗うというふうに私はご提案しています。それから次ですねスマホの除菌です。 これをまず話すときに最初に知るべき情報としてウイルスの、えー、すいませんウイルスは表面がツルツルしているものに付着しやすくなっていると言われています。具体例としては手すりつり革、そしてもちろんスマホです。はいえー、一度付着すると1日から2日48時間は感染のリスクがあるというふうに言われています。 これを踏まえた上で、えー、スマホの使い方どうされてるでしょうか、えー、私もそうですけれども外出先では電子マネーを使いますそれから、えー、友人との LINE メールですねあとは人によってはゲームをしたり YouTube を見たりっていうふうに、えー、スマホは長時間触っていると思います、はいえー、そして仕事で使う方にしたらなおさらですねそ、はいえー、そしてその いろんなものをを触った手をスマホで触ってそれをまた口で元に手を持っていたり電話として使えば当然口元に接触していますので接触感染の可能性があるということですですので出先の時にどうするかっていうとやはり携帯用の除菌スプレーを持ってい る, いると便利じゃないかなというふうに思います それから四つ目最後ですね。玄関の玄関と靴の除菌、玄関と靴の除菌です。ベ疾病対策センター CDC によるとですね、靴底にもコロナウイルスがついて感染の危険性があるというふうに指摘しています。少し過敏かもしれませんけれども、靴底と玄関を衛生上良くない可能性が非常に高いですね。外からの分、やっぱり地面の部分。 を、えー、玄関に入れていますのでですので、えー、私も、まあ、やはり同じく携帯用の、えー、除菌スプレーで、えー、玄関それから玄関床それから靴の表裏というのを除菌しています。はい、以上が、えー、ハート回路がご提案するコロナウイルス対策4つでした。はいえー、皆さんもですねいろいろ自分で対策されていると思います。はい 自分の健康とそれから家族の健康と地域の健康を維持することがパンデミックを早く収束させる方法だと思いますので皆さん協力して早く収束できるようにしていきたいなと思っておりますそれでは本日もご覧いただいてありがとうございました失礼します今後もあなたの役に立つ健康情報をお伝えしたいと思っています